第8回全国中学生クロスカントリー大会2月5日、滋賀希望が丘文化公園のエントリーしていたドルーリー・シュエリ、鶴山さん岡山が欠場することが2月3日明らかになった。ドルーリーは代理人の弁護士を通じてこれまでに大会に出場した際に行われてきた報道や大会での周りの人からされた撮影や声かけの対象に不安を感じた。 と、欠場理由を挙げ、黒間は走ったことがなく、挑戦したい気持ちで申し込みをしましたが、やむを得ず出場しない決断をしました、と心境を明かす。その上で、関係者の皆様には、急に出場を取りやめる形をとってしまったこと申し訳なく思っています。応援を予定してくださっていた方々にも、申し訳なく思っています、としている。 サッカーの全中1500メートルを制したドルーリーは、1月15日の全国都道府県大抗女子駅伝3区で驚異的な区間新記録を樹立し、一気に日本中の注目を集めることになった。そうした中、近隣取材など加熱報道もあり、練習が以前のように自由にできなくなったことや、インターネット上に無断で画像や動画が公開されている現状について、 今後も踏まえて、とても不安です、ととろしている。代理人は、まだ成長途中であるドルーリー・シュエーリさんが、大好きな陸上競技を楽しむことができ、有している才能がどんどんと開花していくことができるように、今後、報道関係者の方々、ファンの方々など、皆様に、最大限のご配慮をいただくことを希望しています。 と、周囲を取り巻く環境への配慮を求めている。ドルーリーは、高校生になっても、陸上は続けていきます。と、前を向いており、もっと記録を伸ばせるように、努力しようと思っています。また、次のレースで活躍できるように頑張りますので、その時には、陰でそっと応援をしていただけたら嬉しいです。と、胸の内をコメントしている。月陸編集部。